回転寿司デートをしたいと思う芸能人では女性の1位は佐藤健さんだった。回転寿司デートをしたいと思う芸能人、ランエキング女性では1位が佐藤健、3、46人、2位がキングピンスの平野市要、三40人、3位が木村拓也さん、三34人という結果になった。男性では荒垣結衣さん、五52人、 が1位となり、2位、綾瀬はるか、3、51人、3位、広瀬すずズ、3、49人、と続いた。よく食べているネタ12年連続1位は回転寿司店でよく食べているネタの1位は、12年連続で、サーモン50、50.3% が獲得。以降は2位、マグロ、赤身、35.2%、3位、 ハマチブリ 32.5%、と続いた。回答を男女別に見ると、男女とも1位は、サーモン、男性 47.3%、女性 53.3%、で、男性では2位、マグロ、赤身、40.5%、3位、ハマチブリ 34.5%、34 女性では2位、エビ、33.6%、3位、ハマチブリ、30.5%、と続いた。よく食べるサイドメニュー1位は回転寿司店でよく食べているサイドメニュー1位は、茶碗蒸し、33.9%、2位は、味噌汁赤だし、32.7%、3位は、ポテトフライ、27.5%、という結果になった。 回答を男女別に見ると、男性では1位が、味噌汁赤だし30、30.7%、女性では1位が、茶碗蒸し39、39.5% となった。食べる寿司の平均は、9.9 皿。回転寿司店で寿司を食べる平均の皿数は、5ケラ9皿40、40.5%、10ケラ14皿39、39.6%。 と回答した人が多く、平均は 9.9 皿だった。回答を男女別に見ると、男性では10ケラ14皿、50.3% が最も多く、平均は 11.9 皿。一方、女性では5ケラ9皿、60.0% が最多で、平均は 8.0 皿だった。回答をエリア別に見ると、九州沖縄、 10.8 皿が最も多く、近畿 10.3 皿、中国、北陸、東北、いずれも 10.1 皿が続く結果となった。一人当たりの支払い平均額は1690円。回転寿司店を利用した際の一人当たりの金額は1000未ラ2000円未満、57.9% が圧倒的に多く、平均は1690円だった。 回答を男女別に見ると、平均は男性1920円、女性1460円となり、男性の方が460円高かった。回答をエリア別に見ると、平均は北海道1945円が1位、北陸1845円が2位、九州沖縄1731円が3位となっていた。 調査は2月10けら14日、インターネットで実施。調査対象者はネットエイジャーリサーチのインターネットモニター会員を募集団とする全国の15けら59歳の男女で、月に1回以上回転寿司店を利用する人。有効回答数は3000サンプル。IT メディアビジネスオンライン。